ほいほい何<笑>お前風力発電に超えてるのか風力発電怪し い, いん怖い怖い怖いかそれ初めて見たもんなん怖い 動いたもんね今動いてて怖い。うる力発電。おい。怖 い, 怖 い, 怖 い, ん怖いかい止まったよ。んうる力発電怖いおい、行け行け、もう一回行け。ほら、おい、何いよ もう、えてるのかも、浮力発電に。浮力発電攻撃。浮力発電攻撃。ダメ行く。行く。浮力発電。吠いてるだけかい。あ吠いてるだけ。あこの調子ならお前あれか。あそこに近づかなくていいな。 これあれ本当本気で攻撃しないでよ攻撃したらダメだよお前攻撃したらダメだよおい怖い怖 い, い, い, いッッ、えー、怖 い, かい怖い怖い